キンプリ。今後のグループの方向性はもちろん、離脱する3人の動向にも注目が集まる中、2月24日発売の月刊 TV ナビー4月号産経新聞出版のインタビュー内容がファンの間で波紋を読んでいる。昨年11月4日。 ジャニーズ事務所は平野と神宮寺が5月22日でグループを脱退し、同時に事務所を離れると発表。岸のみが23年秋に退場する予定だが、突然の報告にネット上のファンは阿鼻共感となった。金プリファンは今でもどうにか5人で金プリを続けてほしいと願っている。一方それぞれの決断を支持したいと理解を示す人も、 複雑な思いを抱えながら、それぞれのスタンスで彼らを見守っている印象です。キンプリが今月22日にリリースした12枚目のシングル、Life Goes On Here r Young は、発売初週のオリコン週間シングルランキング、同28日付で 103.2 万枚を記録するなど、ロケットスタートを切りました。 それだけ、キンプリは多くの人に愛されているということでしょう。ジャニーズに詳しい記者。なお、平野は、月刊 TV ナビー4月号でメイヤーヤングの歌詞について聞かれた際、5人で出すシングルは、この曲がラストだと断言。さらに、自身の考えを述べた同士のインタビューがかなり踏み込んだ内容だと、ファンの間で話題になっている。 例えば、活躍の場が大きくなっていくと、できることが増えますかという質問に、大使平野は、いや、大きくなっていくとできないことの方が増えるんです。予言文ままいかどうと、回答。パブリックイメージや、自分のやりたいこと、のバランスをどう取るか、葛藤しながら活動していたようで、新しいことにチャレンジするというのも、正直できないこともあって、 だから、そういう責任を持って何かを提供する大変さは、すごく学びました、とも語っている。また、人生の区切りを迎えた今どのように生きたいですか、と聞かれると、楽しく手応えを感じる生き方ができたらいいなと思いますね。人生は一回なのでね、自分の新たな成人式だと思って、ここからまた、いろいろ考えたいなと思います、などとコメント。 仕事においても自分のやりたいことを実現していきたいという意志を覗かせていた。平野は兼ねてより海外で活躍できるグループを目指し金プリの一員として活動してきました。昨年11月4日の脱退発表の際、ファンクラブ会員向けに公開された動画でもこの夢について触れています。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 月刊 TV ナビは他のメンバーにも今後どう生きたいかと同様のテーマを投げかけており、SNS 上には紙面を読んだファンから様々な感想が上がっている。特に平野の発言に関しては5人で出すシングルは今回がラストか。分かって吐いたけど本人の口から言われるときつい人気が出るにつれて。 本人のやりたいことと、ファンや世間がして欲しいことと、事務所がやらせたいことのズレが大きくなって、しんどくなっていったのかな。これからは、それぞれ好きなことをして、幸せでいて欲しい、インタビューを読んで、心が苦しくなった、などと衝撃を受けていた。また、一部で、平野のあの発言を見るに、やりたいことは全部金プリではできないってことだね。 平野は金プリにいたら自分のやりたいことができないから辞めるのか、と推測する声も噴出している。果たして平野、神宮寺、騎士は事務所を退所後、一体どんな道を歩んでいくのだろうか平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、